でしょリエさん、うんうん、インスタ始めちゃったんでしょ、うん、そうなの聞いてよインスタグラマーなんだよ私<笑>いいねかっこいいねインスタグラマーってねすごいよねツイッターンとさ対してさ、うん「インスタグラマー」ってなんでこんなに名前かっこいいんだろうね<笑>なんかツイッターってえ他ないのツイッタラーか ツイッターかーターやだなな ん, なんかいやツイッターいきなりじゃないけどちょいださなんだよね<笑>ちょいださいちょいださい<笑>ちょっと診断感ん ね, 感だねそうだねう ん, うん何、うん、かあの背伸びしてない感じがすごい好きだなってそのツイッターとかもすごい触りやすいなってそうだねう ん, うんうんでもインスタグラマーっていうとうんなんかおしゃれなう ん, うんうんうん突然上流階級になった感じするよ わ、うん、かるちょっとイメージわ分かるうんうんえすごくない高橋りえさんインスタグラマーってちょっとすごくない<笑>形から入るの好きよねあ大好き<笑><笑>なんかこうランニングしようと思ったら<笑>あの上から買うタイプ<笑><笑>いや気持ちはすごいわかるよわ<笑><笑>かるわかるわかる同じ同じえー、でも初めてどんなことするの、うん、インスタって そそもそもどういう感じなのなんかねあのー、インスタグラムに投稿する人たちって、うん、タグで検索するらしいのよはーあシャープがついてるやつそうそうそうそ う, そ う,、うんうんうん、だから「あの、ハッシュタグえっ、ー、とーファッション」とか、うん「ハッシュタグスイーツ」とか、うん、そういうので検索するっぽいっていうのをつい最近知って、う ん, うーん ハッシュタグを増やしつつあるんんだけど、うん、なんかね自分の使い方ちょっと違うような気がしててえ私ブログも持ってんだけどさ、うんうん、ブログより文章量多いのよインスタグラムの方が普通はなんかブログが一番長いイメージあるよねだよねそうだよねなんかねあのインスタグラムに上げる写真への思い入れが強すぎて話が止まんないのよ<笑>もうブログいいんじゃないじゃん<笑>ブログいらないかおや<笑> あるなんじゃないそうなんだよねブログがね1年に1回くらいしか更新できてなくてあそうなんだ、まあ、確かに高橋里ブログのイメージないもんね私ブロガーでもあるのよ3色<笑><笑>の話を履いてね<笑> そ, うそうそうそう<笑>ツイッターでインスタグラマーでブロガーなんだけどな<笑><笑>いいね役職が増えるとかっこいい感じあるよねっかっこ い, いでしょ<笑> 1年に1回だけどねお資格はあるわけだから<笑> 1回なんだけどでもこんなふうに今時間あるから、うん、インスタグラムにあげる写真とかがねその、うんうん、今イベントとか結局できてないじゃんそうだねそのイベントの時にスタイリストさんがついてくれたお洋服について「うん、こ, ここんなふうにこだわってたんです」とかっていうのって、うん、ツイッターの百1 4 0字ではやっぱ入ってなくてね はあ短すぎてそ う, そう短すぎてでも語るとタイムライン汚しちゃうしみたいなそのなんかツイッタールールのもとを考えると、うん、あんまり適さないなって思ってた時に一、うん、つの写真に対して好きなだけ語れる場所があるっていう解釈をしてしまってなるほどねーそうなのでおしゃべりインスタグラマーです<笑>新しいあそうそうそう新しい役職でいこうかな<笑>へえいいねー なんか写真を上げてそれをこうおしゃれな人たちを見てなんか目の保養っていうイメージがインスタにはあったんだけどああるるそうじゃなくてこう写真を見てその時の思い出とかも見てる方も楽しめるってなるとその高橋梨絵のファンっていう身になるとすごい嬉しいしリエを知らない人も そのタグをたどって、うん、ね来てなんか楽しめると思うんだよねその投稿を見てわでも確かにインスタグラムの方にお邪魔させていただくことになって、うん、コメントが海外の方めちゃめちゃ多くてえー、海外の方すごいやってるんだねそうなんかあのー、私ほらおしゃべりだっつったじゃんインスタグラムでも、うんうんうんうん、多分ね分ねかってもらえ でハートハートハートとかなんか「リアリー!」みたいなこと言ってくれたりとかそう何かしらで多分通じてるっぽくてだから写真だけでも私の熱量とともにこんなイベントありましたっていうのがなんか届いてるのかなと思うとあなんかあの声優とインスタグラムって相性いいんじゃないかななんてちょっと思い始めました いいね、うん、しかもリエに合ってる感じもするあうん思った、うんうん、ブログはね合わなかったんだけどね<笑>でもねい ろ, いろやって試してその上でこう、うん、合うものを見つけたってことだからねうん、うん、結構活用できそうですなんか続きそうな趣味が見つかりました素敵、うん、この期間に我々もやっぱおうちにいてあ 梨恵が上げてるっていうので楽しめるからすごい嬉しいと思うねえ突然深夜にあのおしゃべりすると思うので、うん、今ちょっと深夜帯になっちゃったから生活時間帯があそうなのそうなのなので夜深夜が明けた頃なんか1時とかその辺に更新することが増えそうですけれどもええそうん、ったらね時間まで起きてるってこといつもおしゃべりが止まんないのよ止まんない<笑> なんかあのもうちょっと10時とかあの、うん、みんなが起きてるあの22時とかね、うん、その辺でアップしようと思って書き始めてるんだけど気に食わない文章とか出てくると直しちゃったりとか、うん、その前後の入れ替えとかしちゃったりすると写真ももうちょっと足そうかなとかこだわっちゃってあそううそう結局日付超えちゃうんだけどあのゆっくりやっていくのでよかったらっていう感じで。 えー、そんな時間をかけて魂を込めてインスタグラマーとしてグラマーとしてやってっていうリエのインスタぜひチェックしてくださいはいあのリエリーアンダーバーシャメっていうやつでやってますシャメいやこンはねイクラフォーエバーとかやろうと思ったんだけどこの番組でも話題に出た<笑> <笑>意外とねあのもうすでにあのアイコンとしてあの使ってる方、うん、ID として使ってる方多くてなかなかそ う, そういい ID 取れなくて結局「リエリーアンダーバー」写メになりました写メ<笑>って<笑><笑>結構悩んだんだよ<笑><笑>そんなそんなにいいのちょっと親近感あふれる、うん、インスタン<笑>へへ見てくださいよろしくお願いします<笑><笑>